皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月10日、今月の天の日ダイスは、残念でした。6枚でした。先日の動画の補足です。クリア前に戻したら、ポーンズさんいました。お風呂が壊れているらしく、冷や水に浸かっていました。寒そうです。 これが本当の骨身にしみるってやつですね。まあ、骨しかないんですけどね。よほほほほほ。真相の迷宮の輝きの左大臣が経験値2倍を提案してきました。2倍たったの2倍っていうか、2倍なんてあったんですね。いや、今まで3倍と4倍しかなかったはずです。2倍これ、不具合じゃないんですかバージョン 5.5 で2倍が追加されたとかですか